えっと、強い組織の作り方というので話をさせていただこうと思いますよろししくお願いいたしま す,、えっとですねまあ、弊社も設立6年7年経ってますけれどもあの本当にここ23年は組織力が強くなってきたなというところを思います自分でもそれがどういうことなのかといったらやっぱり一つの方向性に向いて、まあ、みんなが、えーまあ、いわゆるこうミッションとかビジョンですよね向いて行動する。 でそしてそれを行動をして、えー、なおかつそれがまあビジョンとして目に見えるものの形になってくるというところが一つ一つ、えー、できてきたなと思っているところであります。でまだまだ志半ばなので、まあ、あの本当にまだ始まったばかりですけれども、まあ、具体的には私たちは、えー、まあ 自分たちの使っている治療主義を医療機関の中に入れてでそれで患者様に一番早く届けるということをやりたいと思ってます。で基本はやっぱり難病の患者さんのお手伝いさせていただいて、えー、ま あ, あのこれコンサルの動画なんで売り上げを追求するっていうことをやるけれどもそれがやっぱり本当に世の中のためになるんだっていうことを、えー、追求しながら売り上げを上げたいよねっていうふうな、まあ、そういうふうな。 と、えー、とこころろの理念みたいいなななはやっぱり外せないわけなんですよ、ね、はい。でそういう思いがあって、えーまあ、本当にあとやっぱり自分たちの、えー、これが本当に患者さんのためになるんだもしくは治るんだ治せる商品なんだっていうところをやっぱ年々強くなっていく強くなっていくからこそ自信があって言葉も乗ってくるし動きも乗ってくるし、まあ、どんどんセールスも決まってきたりとかっていう形に。 も、まあ、どんどん変わってきたなというふうに思っているところであります。まあ、なのでこれを見ている一人経営者の方とか。 ククリニックの、ね、先生方とかですけれどもやっぱり大事なことはあの社長がちゃんと自分のミッションとかもっとかっこよくというとやっぱ使命ですよね使命感のようなものを持って動いてでそれをビジョンで形として従業員に見せて従業員がそれを本当に心の底からあこうなんだっていうふうにやっぱ思えるものっていうものをやっぱり掲げるというところは組織づくりによって絶対欠かせないと思います。でこれがもし販売とかね 売上だけになると組織の木の幹心臓の部分がないままただ枝葉の部分である売上数字っていうところだけを追い求めてる企業私もたくさん知ってますけれどもはっっきり言ってめちゃめちちゃゃ弱弱いいいと思います、ね、弱いです。ね、えー。で、まあ、結局夜の1時とか2時とかに、まあ、そういう組織って電話かけたら誰も出てくれないんですね従業員の人とか。 何でなのかって言ったらただ契約関係だけで会社の運営とか組織になってるからただお金が欲しいからあもしくは社会保障つけてもらってるからとかね、えー、楽して稼げるからっていう風なものとやっぱり、えー、この会社のミッションビジョン社長が好きでこれに向かってやってってる自分に誇りを持ってるやってるんだっていう風に思える人が、ね、集まるのってこれ全然組織の強さ違うんですね。 で私もやっぱ何回も何回も失敗してきてそこの部分にあどうすればいいのかあとかかなり考えて迷ったりとかもしてきましたけれども、まあ、今本当に自分自身では。 あの結論が持ててると思いますしいい組織になってきたなというところすごく嬉しく思います特にやっぱりコロナのご時世で本当に何か大変の中で潰れていく会社ソフトバンクにしてもいろいろ有名な上場企業とかもどんどんダメージ食らいまくってますけれども、まあ、そんな中で自分たちが超越できて進める、えー、ってことは非常に誇りに思いますのでぜひ、まあ、この。 病院の経営で困っておられる理事長の先生院長の先生方や病院といえばマネジメントですね人材の問題めちゃくちゃ大きいと思うんですけれどもまあそれについて困っておられる方とかいらっしゃれば一度まあお話をさせていただければ私の夫人の情報も参考になるかもしれないなあと思っている部分でありますあとは一人治療院とか生態院でね独立開業された方ですけどやっぱり自分が営業マンで売り上げを上げるのと人が来て組織になっていくってこと全く別のことなんですね なんでやっぱりそれをあの勉強される方したい方とかはぜひやっぱり、えーまあ、私の話聞きに来ていただいていかにこう大義と収入売り上げを一致させることの素晴らしさと社会的な意味そしてそのやり方ぜひ私から勉強していただけたらすごいいいんじゃないかなと思いますのでまたご参考ください。じゃ今日はこんな感じででで以上でしたので、えー 面白かった方いいんだとチャンネル登録お願いします開業の秘密とかを独立開業のやり方とか y o u t u b のチャンネルに載せてるんでまた見てみてください以上です